どうもこんにちはは、えー、今日はね久しぶりに川に川来ました、えー、ほんと久した久ぶりのね外出動画になるんですけども、えー、今回はね浄水ボトルキャンプや登山あと釣りに行ったりとかするとですねこういった山の水や川の水、えー、飲みたくなることあると思うんですが、えー、この水飲んでいいのかなとかこの水飲んでも大丈夫かなということが、えー、結構あったりすると思います。 水を吸い込んでこのボトルの中できれいにして飲めるようにしてくれるというものなんですけどもえ特徴としてはですねこのボトル自体に飲み口がついてますのできれいな水をですねそのまま飲むことができるようになってますそれではですねこのボトルのご紹介していきたいと思うんですがまずここをですね回してロックしたりロックを解除したりすることができるようになってますでこちらですねこちちらには、えー、ちょっとフィルターがついててまして これを外した状態で川の水に入れるということになります。で、これを開けるとですね、ここにフィルターが入ってるんですが、これですね。この二種類フィルターがありまして、二種類のフィルターを組み合わせてこの中に入れると。で、また蓋をします。でこれでセットは OK。 で反対側のこちらがですねポンプになってまして、まあ、これを引いて水を吸い上げるという形になっておりますでここがね飲み口なんですがこれは単純にゴムで栓がしてあるので、えー、外して飲むとで飲まないときは蓋をしておくという感じになってますじゃあ早速ですね浄水してみようと思いますえまずこの底のキャップを外して、まあ、20回ぐらい行ってみましょうかね よいしょ今ねこの辺ぐらいまで溜まってます結構溜まるもんですねじゃ あ, まあこれをねとりあえず飲んでみましょうか初めての浄水ボトルですがいただきますうまい普通にうまい それではですね、浄水実験してみたいと思います。こちらの方はですね、土でちょっと汚した水となってます。えー、わざとね、汚してみたんですが、どうかな。よし うん、だいぶ綺麗になってますねだいぶ綺麗になってるがわかるかなさすがにねここが結構詰まりやすいみたいですちょっとここ詰まってるの分かりますかねこんな感じで、まあ、そんだけねやっぱ吸い取られて、えー、浄水されてるってことだと思うんですがもうちょいやってみましょうかね すごい綺麗な水になってやっぱり出てきます。無色透明ですね。うん。いい具合です。写ればいいんだけど。えー、これで今浄水したやつですね。浄水したやつなので。 うん、普通にに飲むことも可能ですさあ次にですす次ね、えー、よくあるシチュエーションだと思うんですが、えー、こんな感じで水は見えてるんだけど、手が届かないというシチュエーションがあったりすると思います。えー、そういう時はですねこういった、ね、延長アダプターが付属しているので、えー、この吸い込み口を外して、えー、こちらですね、このアダプター、アダプターを差し込みます。で、えー、こちらですね、こちらの吸い込み口の方 川の中に落としますであとは同じように吸っていくだけなんですがうんこのように水が入ります。 もう一回行ってみましょうか今空の状態ですはい、これで水が吸えたのでこの中に水が入ってます で、この水は当然飲むことができるとうんこれは便利ですよさあ、今日はですね、メスティン持ってきましたメスティン持ってきたんで久しぶりのね、ラーツー行きましょうラーツ え水を400か水を400よいしょ。えー 最近ねよく食べてるんですけどこれ棒ラーメン今日はボーラーメン行ってみます今日のこのメスティンはですね1000ミリリットルのものですまあなんかもうちょっとねちっちゃいやつでもいいかなと思ったんですけど多分これぐらいがいいんじゃないかな あ, あぴったりっぽいですねちょっと長さが長いけどまあまあいいぐらいじゃないでしょうか えー、メスティンはですねスケーターさんと一緒に作った、えー、カラーメスティンカラーメスティンの1000ミリリットルで今回はラーメンを作ってみようと思いますこれぐらいがいいがのかもなこの棒ラーメンはね茹でる時間が2分間ってことなんでまあ、結構、うん、早めに食べれるっていうのと山屋さんがねよく食べるっていうだけあってコンパクトになるからいいですよね さあこれでスープを入れて。えまあ注意事項なんですけど、こういったねゴミはね絶対持って帰りましょう、えー。持って帰らない人はやる資格なしと。いうことなので、ここはね絶対持って帰ってほしい。よいしょ。あいたったったったった。ほんで今日はですねこれだけじゃちょっと味気ないなと思って。 えー、具を買ってきました、えー、3点セットあんまりね美味しいもんじゃないんですけど、まあ、でもないよりかはねなんか贅沢な気分になれるから、えー、今日はこれを使っていきましょうまず卵熱っメンマを入れてチャーシューですねチャーシューを加えたら ちょっと贅沢な感じになりませんか、これ。よいしょ で, きたで、きたで今、ですねついついできたと言ってしまいましたが、えー、まだできてないんですよね、これ。今日はね、ちょっとさらにね、ここから贅沢にいこうということで、これ持ってきました、えー、最近はまってるやみつきにんにく背脂。これをね入れねね入ると、ね もんとくるんですよ誰とも合わないからちょっと多めに入れようこれね作った人すげえなと思うなんかねえっ、ー、と僕はラーメンに入れるんですけどこれチャーハンにやっても美味しいらしいです、えー、ツイッターでそういった話を聞いたんでもし気になる方はですね是非、えー、買ってみてチャーハンとかにも使ってみてはどうでしょうか さあできましたよ。あ, あ、うめえ。うま。うん。 とということで今回は山の水も川の水も汚れた水もきれいに浄化してくれるポータブル浄水ボトルこちらをご紹介してみました現在ですね幕開けでクラウドファンディング中とのことですので気になる方はぜひ見てみてくださいそれでは